いらっしゃい、ディーラーのリオです。行くよ。えいっ。ああ、残念。ごめんね、私の勝ち。 いらっしゃいディーラーのリオですいくよ<笑>勝負だよ<笑>ごめんね私の蚊。 行け行けもっとかけていくよエースだよインシュアランスする保険かけるのねかけ金の半額保険金にもらうわよでもインシュアランスしてたから全額返金よかったね どれスプリットする手札を2つに分けられるよ両方とも勝てるかなすごーいブラックジャックよえいっ ええダブルダウンに挑戦ね<笑>勝負だようん勝負なしってとこねグッドラ ダブルダウンに挑戦ね<笑>ごめんねグッドラークヘこれだそれで勝負ってとこね惜<笑>しかったね するよ。それなかなかやるね。でも負けないよ。私のカードはもう一枚。ああ、あなたの勝ち。 行くよダブルダウンに挑戦ねさあ何が出るかなごめんね私のいくよもう一枚。えい 遊びに来てね